えー、先日ナフコでですねちょっと目に入ったので、まあ、思わず買ってしまいました、えー、フリー AP の、えー、ホットサンドパン、えー、税込みで1580円です、えー、昨年ですねすごくあの大人気だった、えー、とソロキャンプ用の、えー、4W1H のホットサンドソロこれにですねそっくりです えー、キャンプの準備でですね、まあ、スーパーコンビニとか、えー、事前に行かれると思うんですけど、えー、コスパのいい、まあ、総菜パンなんかがこれで、えー、全てキャンプズボラ飯に早変わりします、はいえー、今回はですね、えー、長崎のシロバルキャンプ場でこちらを実践投入してみました ここでも1580円で売ってる、まあホームセンター系ですね、えー、ソロ用のホットサンドメーカー、えー、一枚焼きですね使ってみたいと思います食材はよく売ってる焼きそばパンですねこんな感じでギュギュギュッと押し込んで焼いてあげるといいですね はいえー、キャンドゥーさんでも一枚焼きホットサンドメーカーというのを発売してるんですけどそれもね形状割と似てる方なんですが、えー、それよりもですねそっくりですちなみにキャンドゥーさんの方は取り付け部分が2箇所に分かれてるんですけど、えー、このフリーエビのですねホットサンドパンはこの取り付ける部分さえも にそっくりですねはいえっ、ー、とポイントはですね、えー この形ですね、えー、と一枚焼きだとですねやっぱりパンのここの反り返りがちょっとあるのでパンが、ね、離れちゃうんですよねただあのこの形でぎっちりプレスされてる場所があるとちゃんとパンがですねくっつくんですそろ、えー、用はですねもうこの形で決まりです